今日は寝る前たった3分、ベッドでごろんと寝転がったままできるエクササイズ一緒にやっていきましょう。はい、じゃあ寝転がっていただいて、両足上に上げていきますね。腰丸めて腰でベッドグッと押して、お尻、ベッドからちょっとでもいいから浮かします。両手横に持っていきましょう。はい、それではいきますね。なるべくお尻浮いてるのキープでいきますよ。吸って吐きながらゆっくりと左手の方に。はい、吸って真ん中にして。 吐いて右繰り返しますで左右の肩甲骨が床から浮かない範囲でゆっくりとやっていきましょう反動を使まないでゆっくりじわーっといきます吐き切った時に足が一番低いぐらいで結構ですでそんなにね床に近づく必要全然ないので肩甲骨が両方の肩甲骨離れない範囲でやっていきましょうお尻浮いてますよ そうしたらこのまま腰もう一回マットをしてお尻浮いて両手斜め下に持っていきましょうそしたらこのつま先で天井を突き刺す感じふって吐いて突き刺す吐いて突き刺すでこれ足がねこっちに打ちゃうと楽ちんになっちゃうのでなるべくまっすぐ上にね突き刺しましょうほんのちょっとでいいですほんのちょっと1ンチでいいから浮く感じ手でもね床押しちゃっていいですからね で床を押しちゃっていいですよはいそしたら股関節90度膝90度で膝の間拳1個入れていきましょう両手斜め下で結構です腰丸めてお尻浮かせて吐いてふーと右のつま先床立ち。でもお尻浮いてますよで吸って戻す吐いて左 でも左のお尻は浮いたまま吸って戻す吐いて右指先ちょんとタッチで戻る時もゆっくり吐いて左、はい、吸って戻る5右吸って戻る6左。 吸ってて戻りまししょうそしたら今度は足首曲げて右膝顔左足蹴り出します吐いて左の膝なるべく顔に近づけて右の膝近づけて左の膝でやっぱりこの時腰は丸めてでもお尻は浮いたままやっていきましょう膝をねなるべく顔に近づけるんだっていう感じそれで繰り返していきます 腰はマットにしっかりついてててお尻は浮いてますよ、はい、そしたらラストは両手前ならいで頭浮かして肩甲骨も浮かせれば浮かしましょう腰しっかりとマットついてお尻浮かしていきますねでそこでキープしますでこのままキープでもいいし両足腰が浮かなければね 腰が浮かなければ両足伸ばしてもいいし腰が浮かなければ両手天井万歳でもいいです、ね、もちろんこれでいいですよ私は今日はこれでやっていきます自分の今日の元気度で決めていきましょうあとちょっと頑張ります<笑>、はい、両膝開いて いかがだったでしょうかたった3分なんですけどじわーっとねかなりお腹効いてきましたよねこうやってねゆっくりじわーっという3分間の腹筋だったら寝る前にもできるし目が覚めちゃうっていうこともないですよねこれから毎日2週間寝る前3分間ベッドの上でやっていただけたらと思いますこちらのチャンネルでは運動嫌いの方でも簡単にできる ガシガシ系じゃないゆったりエクササイズご紹介していますもしよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは